皆さんこんこにちはにまるさんです今回は、えー、新型 105DI2 を、えー、部分的に取り入れてどんだけのコストで、えー、11速から12速化できるかっていうのを、えー、やってみましたまずは、えー、SDI レバーですね SDI2 の SDI レバーは新しい 105DI2 になってます右側だけになってますね左側は今までの 11速 DI2 のアルテグラ R8070 の油圧式の DI2STI レバー11速のものがそのまま付いていますなのでブレーキシステムはそのまま使っていますでこちら DI2 の105新1057170の STI ですねこちら右側だけ付けてます右側だけで、まあ、一応変速が完成 するようにとりあえずまずはフロントシングルにしています。で、えー、リアディレイラーですね。こちらも、えー、新しい105、えー。R7150 ですかね。12足になってます、えー。ロングケージですね、もともと。で、えーっと、スプロケが。 えー、ちょっとこれ、えー、アルテグラのものが家にあったんでそのままアルテグラ使ってるんですけどもまあ12足の、えー、スプロケですね 1134t ですねこれはまあ普通に、えー、105にしてもそんな高くないすて6600円ぐらいでチェーンがこちらも12足の105のものですねこちらは3000円台ですね12足のちょっと、えー、細くなってる ちょっっっと薄くななててる、えー、チェーンになってますね12速で、えー、フロントシングルでクランクは11速のものチェーンリングも11速のものそのまま使ってます、えー、このチェーンリングなんですけども前はヤフオクとかでよく出てるんですけど多分中華のものなんですけども、えー、こちら、まあ、11速用なんですけど今乗った感じですと、えー、全然12速でも普通に使えますねチェーンバナでも問題ないです でブレーキも、まあ、実際は、えー、と105新しいのにした方がいいんですけどももともと11足のアルテグラで組んだ時に、えー、新しい方の8100のアルテグラの、えー、ブレーキキャリパーですねディスクブレーキキャリパーを使ってますんで。 えー、っと、まあ、あの、10%、えー、クリアランスが広くなったってやつですね。こちら、新しいのもともと付けてたんで、これを、まあ、そのまま使えるものですから、そのまま使ってます。まあ、これを105にしても、えっ、ー、ですかね、何千円、まあ、7千円ぐらいかな。もうちょっと安く買えるかもしれないですね。たぶ s t i とセットだと、3万2千円とか3千円ぐらいで買えます。片方。 でえっ、ー、と気をつけないといけないのは、えー、と新しい STI レバー12速の方に11速の時のブレーキキャリパーは使えないっていうことですね逆はできるんですね11速の STI に12速用のブレーキキャリパーはつくん 10% クリアランスの広がったのはつけ使えるんですけどもその逆は使えないみたいなんで気をつけてください。あと近況としては、えー、フロントを、えー ラピピから、えー、アルピニストの CLX に変えてます、ねまあもちろんラピーデもそのまま使ってるんですけどもたまに気分によってこの細い方のアルピニストを軽い方にしてますえー、っとまあそれにすることによって多分 100g ぐらい軽くなるんですよねで、えー、このフロントシングで新しい105組んだ状態で、えー、ペダル込みで 7.3kg ぐらいですねペダルなしだと 7.07kg とかそのぐらいですね で一応ここに11速の時のリアあえケーブルがまだちょっと残ってますね。これ、まあ、抜いてもいいんですけどなかなかちょっとこの抜くのがクリアランスがなくて抜けなかったのでとりあえずくっつけたままにしてます、まあ。いつでも11速に戻せるっていう状態になってます。 はい、次はですね、まあ、グレードアップバージョンということで、えー、っとフロントディレイラーとあと、えー、チェーンリングダブルの、えー、新しい105のクランクセットをつけてみましたでこれによって、まあ、フロント変速ありなんですけどもで右だけが新しい105の STI なんですけどその右だけでもフロント変速をすることができますシマノの場合ですとシンクロナイズドシフトっていうのがあって リアの操作をするだけで、えー、フロントも、えー、一定のところに来ると自動的に変速してくれるっていう機能がついてますんで、まあ、それを使うことによって左の SPI レバーはなくてもフロント変速ができるようになりますで今回はまあそういうことでまあ、最終的にはフルフルに近い感じの、えー、新しい105のセットにはなったんですけども、えー まあ、フロントシーグンで使う分にはまあ割合安い9万円ぐらいでえ12足の DI 通貨っていうのがまあできるかなっていうことでちょっと今回紹介させていただきました。